平野紫耀脱退後に見据える韓国からの世界進出。影響を与えたヤバい女性ダンサー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。脱退発表から1ヶ月ほど経ちましたが最近の平野さんは粛々とドラマの撮影に臨んでいます。ドラマ関係者。主演ドラマ、黒詐欺。 TBSK が放送中のキング・アンドプスの平野仕様25。本誌は11月上旬、東京都内でロケ中の平野を目撃。黒い衣装に身を包んだ平野の眼光は鋭く、白身の演技を見せていた。平野といえば、来年5月にメンバーの岸優太27、神宮寺ー太25、 とともにグループから脱退し、ジャニーズ事務所を退除すると発表している、岸は来週退場。グループとしては、12月7日に放送された音楽特番、FNS 火曜祭り、富士テレビ系に出演した。披露したのは、クロサギの主題歌、月読み。FNS でも高難度のダンスパフォーマンスを繰り広げました、スポーツ上記者。 この圧倒的なダンススキルを生かし、来春以降の展望をすでに描いているという。平野さんは将来韓国での活動を選択肢の一つとして考えているそうです。音楽関係者、韓国を志すきっかけには、ある女性の存在が、月読みなど金プリの楽曲の振り付けを手掛けた振り付け CEA アッターさん32です。 リーハタさんは BTS やト w イスの振付師としても知られています。近年世界を席巻する K-POP に精通しているのです。平野さんはリーハタさんをヤバイダンサーさんと敬意を込めて表現し、慕っています。韓国に強い興味を持つようになったのには、リーハタさんから影響を受けた部分もあるでしょう。前で音楽関係者、芸能関係者も次のように話す。 平野さんは20年にドラマ末密警察ミッドナイトランナー日本テレビ系で中島健人さん28と共に W 主演を務めました。このドラマが韓国の大ヒット映画のリメイク作品だったことから平野さんは韓国でも知名度があります。こうした経歴を活かさない手はないでしょう。ただ、韓国進出は平野にとってあくまで足がかりに過ぎない。 最終的な目標として見据えているのは世界進出だそうです。これは小ジャニー北川さん、去年87、が生前平野さんに託した夢。脱退をファンに報告した動画でも、デビュー当時からジャニーさんとしていた約束と話していました。しかし、いきなり世界と大きく出るよりも、 頼りになるリーハタさんの存在もありますから、韓国を目指すのがヒラノさんにとって現実的。そこから世界に挑戦しようと考えているのではないでしょうか。前で音楽関係者。韓国で誕生し、日本、そして世界のスターとなった BTS に習い、日本から韓国、そして世界へ。逆 BTS 方式の野望で。